ラストマン、全盲の捜査官に出演すると、女性自身、公文社が報じた。昨年、一部メンバーの脱退退場が発表された金プリだが、残留組となる長瀬は、現在放送中の連続ドラマ、夕暮れに手を繋ぐ TBSK でも広瀬すずの相手役を務めており、3月には音楽特番、プレミアムミュージック2023、日本テレビ系。 で、吉根京子と共にマックを担当すると発表されたばかり。次々と大きな仕事が決まっている背景について、ジャニーズ事務所に近い芸能プロ関係者は、これが今のジャニーズが唯一仕掛けられる退場メンバーの圧力と話す。一体どういうことなのか金プリは昨年11月4日、メンバーの岸優太平野ヒラノシヨウ、神宮寺優太の3人が、 グループ脱退とジャニーズ事務所の退場発表。5人体制での活動は5月22日までで、その後金プリは長瀬と高橋山の二人組グループとなるが、どんな活動を行うかは不透明なままだ。おそらく長瀬と高橋は個人活動が中心になっていくものと見られています。 立て続けにドラマ出演が決まった長瀬ですが、一方で高橋も4月期の連ドラ、だが情熱はある、どう、てシクストーンズの森本慎太郎とダブル主演を務めることが発表されています。スポーツ紙記者。一方、グループのファンからは、退所組の行く末を心配する声、さらにはジャニーズ事務所に対して、 今後の活動を妨害するのではという懸念が聞かれるようになって久しい。ジャニーズ事務所は以前からメディアに圧力をかけて退場者の活動を妨害しているのではないかという疑惑が絶えず世間からも批判されていました。しかし2019年、厚生取引委員会に注意されてからは、 ジャニーズ事務所もこれまでの流儀を捨てたようで、表立って退場者の邪魔をするような動きは見せなくなっています。前で芸能プロ関係者、見せしめ的な圧力行為は他の退場者を出さないという点からも有効性が高く、一昔前であればどの事務所も積極的に行っていた、どう、という。しかし今の芸能界ではもはやこうした行為は、タブ。ー。 例えば、事務所を去るグループメンバーが現れた際、事務所が後に続くものを出さないためにできることといえば、グループ残留組をより優遇するくらいです。それによって、退所者は、事務所にいた方が良かった、と後悔するでしょうし、それを見ている他の所属タレントも、今の事務所に居続けた方がいい、と思うわけですから、どうこのように長瀬や高橋への優遇は、 経営戦略上でも効果的となるようだ。やはり長い目で見ると退場考えるタレントに辞めるべきじゃないと思わせることが重要。なので、今後も長瀬と高橋の個人活動は、ある意味安泰と言えるでしょう。藤島ジュリー稽子社長は、特にドラマ関係者とのパイプが太いこともあって、二人の活動は連続ドラマの出演が中心となっていくのかもしれません。 どう瀬、高橋が連ドラ出演中に、平野らはグループを去る形となるが、それぞれのメンバーの共中やいかに。再造オーマンジャニーズ情報専用ツイッターアカウント、j タンシーちゃんオープン。株式会社再造。ショウヒラのヒラの仕様さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。